それでは、えー、杉山隆一さんをディスコードで発信でお迎えください。ありがとうございます。すごい。<笑>どうぞ始めてください。はい。よいしょ。ょ はいそれでは、えー、他人が書いたコードのリファレンスをスフィンクスで作る方法について杉井こと杉山よりお話しさせていただきますまずは簡単に自己紹介をさせてください私は昭和63年に就職してからこの方33年にわたって事務系サラリーマンを続けております入社したての頃はまだなかったんですけどもここ25年ほどは主に Excel を使って仕事をしてきました いわゆる紙エクセルを作り散らかしていた頃もありました実は中学生ぐらいからプログラミングが好きでベーシックを皮切りにいろいろな言語を独学で渡り歩いてきました Python を使うようになったのはここ7年ほどになります以前の自己紹介では Python は趣味で仕事で Python を使うことはないとか言ってましたが3年ほど前からデータ分析がメインの業務になり仕事の中でも Python を使う場面が増えてきました 仕事以外の Python との関わりで言うと、p y h o n JP で登壇させていただくのは今日が3回目になります。オンラインでもやはりちょっと緊張しますね。あと、一般社団法人 p y h o n JP が支援している Python ブートキャンプの TA を何度かやらせていただいたり、Python 関連書籍の出版前のレビューに協力させていただいたりしています。実は今もレビュー中の書籍があります。 レビュー以来は原則お断りしない主義ですので、本を書いていらっしゃる方のお声掛けお待ちしております。さて、今日のトークでお話しするのは、他人が書いた Python スクリプトに頑張って手動でドックストリングをつけて、スフィンクスを使って簡単にリファレンスを作るというのが講師です。 話さないこととしまして、コードを解析して自動でドックストリングをつけるみたいな話を期待している方がいらっしゃいましたらすいません。そういう話ではありません。あとスィンクスはとても便利なツールだと思うんですけども、まあ、私はそこまで使いこませてないというので、今いかに簡単にリファレンスを作るかに特化したお話になります。先日出た Python 3.10 でタイプヒントがさらに便利になりました。でも、 タイプヒントの連動についても今日はスコープ外となります。実は今回のトークの元となったスクリプトには全然タイプヒントがついてなくて、そのタイプヒントをつけようというところでもいろんな苦労があったんですけども、まあ、どうやっても30分に収まらないということで本日は割愛しております。なお、本日のトーク内容は実体験に基づいていますがあくまでフィクションです。実在する人物、アプリとは無関係です。また、 お話しする内容はすべて私個人の意見であり、所属組織の方針やを代表するものではないということについてもお断りしておきます。ではここで S さん各個仮名に登場していただきましょう。えー、プログラミング好きの、えー、初老の事務系サラリーマンという設定がさっきの自己紹介と告示していますが気のせいです。Python が趣味の S さんは 社内で Python いいぞといい感じの雰囲気をアピールしていました。そんな S さんにも、の会社にもご多分に漏れずデータサイエンスの波が訪れました。ある日部長から今度データサイエンスの部署を作るんだけど機械学習といえば Python らしいじゃないですか。S さん確か Python できましたよね。と言いながら事例を渡されます。いいですかあくまでもフィクションです。新しくできた部署には これから Python を学ぶと言っている後輩やデータ分析はあまりやったことないけどフラスクでウェブアプリは作ったことがあるという中途入社のメンバーがいましたが、揃いも揃って全員独学です。Git でソースコードのバージョン管理とかコードレビューとか見たことも聞いたこともない、エッさんだって自分でやってますが似たようなものです。それでもどうにかこうにか平穏無事に日常は流れていました。そんなある日、後輩がアポを取ってきました。 普段なら質問や相談があるときはアポを取ったりせず直接聞いたりチャットで連絡してくる子なのに何か改まった雰囲気です。ははん、S さんはピンときました。予想的中です。実は今度転職することになりましてどうしようか相談ではなくもう決まっているようですとなると困るのは彼が書いた例のウェブアプリです S さんは引き継ぎの時の上等句 簡単な設計書をつけておいたので、それでわかると思います。は信じません。どうせ本当に簡単なやつで、後で見てもさっぱり参考にならないからです。ここはきっちり引きずってもらわないとね。サラリーマン30年以上もやってると経験値が違うんです。S さんですよ。S さんの話。例のウェブアプリなんですけど、Python って書いてるじゃないですか、うんうん。Python のコードは読みやすいし、一応コメントとかもつけてるんで、なるほど。 特にドキュメントとかないけど大丈夫っすよね。ちょっと待ってよと。いや困るからちゃんと中身説明してくんなきゃ。退職前に溜まって有給使うんで2週間後までしか来ないっす。あと他の業務の引き継ぎもあるんでちょっと無理っす。という感じで十分な引き継ぎもないまま、例のウェブアプリは突然 S さんが担当することになりました。 ここで一旦 S さんの話から離れて、データ分析スクリプトのあるあるについてお話しさせてください。データ分析用スクリプトは通常アドホックに開発されます。まあ、開発というか分析作業を Python で書いているような感じですね。よく使われる Jupyter ノートブックで、えー、セル単位で試行錯誤しながら進めていきます。 まあ、あれどうだっけなみたいな時はネットや書籍のサンプルからコピペしてきたコードをつなぎ合わせてちょいちょいと手直しをしてやりたいことを実現していきます。アドホックなスクリプトなんで自分が分かれば OK ということで関数や変数のネーミングが適当だったりコメントもあったりなかったりです。本当にアドホックな個人用スクリプトならそれはそれでいいんですけれども、いい感じの分析スクリプトはいつか共有され業務用になることがあります。 で、長く使うと決めたんだったら、そのタイミングで綺麗にしたりテストを書けばいいと言いたいところですが、めんどくさかったり忙しかったりするので、大体はそのままになりますあ。ディスコードで背筋が凍るとか書いてあります。本当そうです。さて、S さんの話に戻りましょう。例の Web アプリです。これはやめることになった後輩がいろいろ調べながら頑張って書いたデータ分析スクリプトを、別の後輩がフラスクで Web アプリ化したやつです。 ウェブアプリ化したことで、Excel ファイルをアップロードして、ブラウザ上でポチポチするだけでいい感じのデータ分析ができるということで人気が出まして、結果としてコードが書けない人も使うようになって、マグ修正とか機能追加みたいなことを本人がやってました。 S さんもウェブアプリ化する前にちょっとなんかうまく動かないんですよみたいな相談を受けて一度見せてもらったことがあります。その時は1ファイルだったんですけども、今は複数モジュール構成になってるし、ウェブアプリになってます。その上、S さんが信じない簡単な設計書もありません。ちなみにテストも書いてなくて、それはそれで大問題なんですが、今日のテーマはそこではありません。あの、雰囲気だけ、こんな感じのツールです。 ここで S さん考えました。まあ、自分がここで頑張ってソースコードを理解したとしても、ドキュメントがなかったら S さんが次の人に引き継げなくなります。定年も近いのに引き継げないと困ると。かといって、せっかく頑張って何か書いたとしても、修正の都度最新化していくっていうことをやらないと意味がありません。 ここで以前聞いたことがある Python とか Pandas の公式ドキュメントみたいな素敵なやつが作れるスフィンクスっていうのがいいよっていうのを、えー、サタンさんとかですねいろんな方から聞いたことがありましたスフィンクスでドキュメント生成できるようになれば更新もメイク一発という噂ですそこで S さんはスフィンクスの力を借りてリファレンスを作ることにしましたそのためにはこのスクリプトにドックストリングをつけていく必要があります今日は紹介しきれませんがスピンクスは リファレンスに限らずドキュメントを生成全般に使えます。チュートリアルとか日本語の情報も豊富ですので興味がある方はぜひ見てみてください。これがスフィンクスで作られた Python とか Pandas の公式ドキュメントサイドです。皆さんも何度もお世話になっていると思います。こんなリファレンスが簡単に作れたら素敵ですよね。もちろん簡単と言っても何もしないわけにはいかない。ここに書かれている説明は誰かが書いているわけです。 スピンクスでリファレンスを作る場合はドックストリングに書くということになります。なお、ー s さんが今回引き継いだ Python スクリプトにはドックストリングが一切ついていませんでした。つまり1からドックストリングを書いていかないとリファレンスはできないということです。ドックストリングをつけるためには、まず何をやってるか理解する必要があります。 で、まあ、読んでいくわけなんですけど、読んでいくと処理内容が頭に入ってくる前に、もう PEP 違反、8違反があちこちにあってめっちゃ気になります。S さんは、まあ、あの書籍のレビューをしていることもあって、ソースコードの PEP8 とかにちょっと敏感なんですけども、えーまあ、リファレンスの内容とコード行ったり来たりできるようにしたいなと思っていて、そんな拡張機能も入れようと思っているので、読みにくいソースコードのままというのは我慢ができませんと。と あとどう見ても処理内容と辻じつまが合わないコメントが書いてあったり処理の結果が間違いになるわけじゃないんだけど冗長な処理がある例えばまあイフ施とエル施説に全く同じ処理が入ってるみたいなのが散見されましたペップ8違反にしても冗長な処理にしても本来コードレビューがされていればもうとっく潰されてるはずのものなんですがこの部署はさっき言ったようにみんなコードレビューをしたこともされたこともない 独学の人たちばっかりなんで、このまんま使われてました、まあ。エンジニアの皆さんからしたら信じられないことかもしれませんけど、これが S さんが直面した現実です。フィクショ ン, フィクションですけど、現実です。それでは、法人主義で育てられたメインモジュールのインポートブロックをちょっと覗いてみましょう。こんな感じです。標準ライブラリーとかサードパーティー製パッケージ、プロジェクト対 モジュールっていうのが、まあ順番ぐちゃぐちゃで、一見無秩序に並んでいます。どんなふうに育ったか見ていきましょう。最初の二行です。Jupyter ノートブックで、現実分析している人はよくやると思いますけども。新しいノートブックを作ると、まず最初の二行、この。あの反射的に書きます。あとマットプロトリブを書いている人もいるかもしれません。これが最初にありました。次の二行、これは。 まあ、機能を書いていくうちに必要になったんでしょうね。ファイルを保存したり、日付関連の処理をしているみたいです。まあ、Jupyter ーノートブックだとずっと下の方にあったりするので、まあ、インポートブロックに集めてあるだけマシとも言えます。次、フラスクが出てきました。ここでは、あの、Web アプリにした時に追記したんでしょうね。で、その時にユーザー管理用に MogoDB とかも使うことにしたようです。 その後、プロジェクト内のモジュールが出てきました。このタイミングで複数モジュールに分解したようです。実はモジュール分割の結果、フラスクのブループリントオブジェクトはこのモジュールの中になくなったんですけど、インポート文には残ったままです。法人主義でやってると、こんな感じで無駄なインポート文が残っていることがよくあります。あと、どっかで拾ってきたサンプルコードをいじって使ってたりすると、そもそも使ってないパッケージのインポート文があって、で、使ってないのに、あの、 リップインストールもされてるなんてこともよくあります。で、最後また標準ライブラリーが出てきてます。これは追加した機能で必要になったようですね。ということで、これはあの必要になる図と下に突き引きする形でやっていったとっいうことのようです。まあ、今回対象となったスクリプトはお見せしませんが、他にも無数の PEP8 違反が満載でした。PEP810 にしたたんだったらまあブラック使えば一発だよねと思うかもしれないんですけども、このアプリテストがないんです。テストがないやつをブラックにかけてガラッと変えちゃうっていうのはめっちゃ怖いのでやらないことにしました。ということで、PyCharm を使ってですね、警告が出るのを一個一個丁寧に直していきますま。ああ VS コードでもできるし、マイパイで見てもいいんですけども、PyCharm に課金してるので使いたかったようです。 次に明らかにおかしなコメント。これも直す必要があります。あの無駄なコメントはまあ害がないので残しててもいいんですけど間違ったコメントは本当にタッチが悪いのでこのタイミングで粛清します。ただ処理そのものについては上長であってもグッと我慢してノータッチでいきます。現在ちゃんと動いているのでそのうち直すんだけどテストがないままいじるのはちょっと怖いということでテストを書いた後で修正することにして一旦はコメントとか一臭にして逃げておきます。 本当に、なんだろう、リストわざわざ作ってセットにするみたいなことが書いてあるんですよね。はい。えー、さあ、やっとドックストリングに手をつけます。まず、スタイルを決めていきましょう。スフィンクスの拡張機能ナポレオンのところに3つのスタイルについて言及があります。どれを選ぶか好みなんですけども、プロジェクト内では統一した方がいいそうです。 ちなみに S さんが好きな PyCharm は設定画面でスタイルを決めとくとなんか自動制定してくれて楽ちんなんですけど、ひな形なんで中身は当然書かなきゃいけません。で、DocString については2年前の PyCon JP でクー u m さんがすごく詳しくてわかりやすい発表してますのでそちらをご覧ください。このタイトルで YouTube で検索したら一発で出てきます。さて3つのスタイルを並べてみました。 えーまあ、一番左、リストラクチャードテキスト。これはまあスフィンクスの標準の文法ですけれども、これは型の情報がちょっと、ね、読み取りにくい感じですね。ナムパイとかグーグルのスタイルは、どちらもソースコードの読みやすさとしては似たり寄ったりかなと思います。で説明が長くなる場合はナムパイ。簡潔に書いていくならグーグルスタイルがおすすめということです。 今日は説明しないって言いましたけどもタイプヒントをちゃんとつけてるんだったら一番左のスタイルでも、えー、便利に書けるということです。今回のスクリプトはタイプヒントがないので S さんはナム p イスタイルで一個としました。ここで S さんに、あ、なんか質問が出ますね。後でお話します。えー、ドックストリングを書くときのコツを聞いてみました。 まずはモジュールななどどのの大きいいい単単位位でで、でんんんん処理をしててるかか概要をつかんでだんだん小ささに降りていくと良さそうです。あと戻り値が処理によって何だったりリストだったりで決まらないみたいな感じでえどう書いたらいいかって分かんない時もこれタイプヒントじゃないので日本語で書いとけばいいかなと思いますコツといったらあと身も蓋もないんですけどえとにかく一旦書き上げてしまうというのが一番大事ということでした なんだ結局気合いかよと思った方も少なからずいらっしゃると思いますが、こういう面倒な作業は気合と勢いって結構大事ですよね。S さんが書いたドックストリングも最初のうちはなぜこうしているのか要確認みたいな記述があちこちにあったそうです。S さんが書いたドックストリングをいくつか眺めてみましょう。最初はモジュールのドックストリングですね。こんな感じで。 マイナスなどの記号で過剰書きにしておくとスフィンクスがいい感じに成形してくれます次はクラスのドックストリングですこのクラス作る意味なさそうですよねこれはあのサンプルだからやってるわけじゃなくて実際のやつですでクラス定義とインポート分だけのユーザー .py っていうファイルがあるっていうすいません取り乱しましたでも処理はいじらないと決めたので S さんはいじりませんでした 最後に関数のドックスフィンクスがどんな感じに成形してくれるか後で見てみましょうさて地道にドックストリングを書き終えたのでいよいよスフィンクスです乱暴な説明ですがこの3ステップでリファレンスが作れちゃいますまずスフィンクスをインストールします 一応前提として VM などで仮想環境を作ってその中で作業していると思ってください。次にドキュメントのひな形を作り、設定ファイルをリファレンス作成用にちょっと編集してからメイク。これでリファレンスができます。最後にちょっと自分好みのカスタマイズをします。 順番にお話していきます、えー。スフィンクスクイックスタートっていうのを実行すると、英語でいくつか質問されます。英語なんでちょっとビビるんですけど、大したことはありません。一番最初のビルドフォルダーの置き方、これはあの特にこだわりがなければ、最初の質問はデフォルト N のままで結構だと思います。で次に、えー、プロジェクト名、作者名、リリース番号を順番に入れておきます。 えー、このリリース番号を聞かれたときにですね、え、これいくつだっけな今わかんないと思って、ブランクにしてしまうと設定ファイルから項目自体が消えて、後で復活させるのめんどくさいので、使う予定がある場合は仮でもいいので何か入れておくといいでしょう。後で編集できます。最後にプロジェクトの言語を聞かれます。正直ここは好みだと思いますが、デフォルトの英語のままでも日本語表示は問題ありません。 えー、とここ JA ってすると日本語になるんですけど、あのソースへのリンクが、カタカナのソースになったりして、ちょっと僕はこれが、僕はじゃない、S さんは<笑>、そこがあんまり好きじゃなかったので、英語のままでやりましたと。 はい。スフィンクス、クイックスタートでひな型を作ったら、ドックフォルダー内に confpy っていうのができます。これをちょっと編集して、えー、プロジェクトフォルダー内のモジュールを読み取って、リファレンスを自動生成するように設定します。えー、confpy の中にこんなコメントアウトされている行がありますので、それを復活させます。で、この pass.abspy っていうのがあるんですけども、この ピリオド1個、ピリオド2つにして、親フォルダを見に行くようにします。あと拡張機能を追加して、オートドックとナポレオンとビューコードというのを追加しています。このオートドックがリファレンスを作るメインの。 拡張機能ですねでナポレオンがナムパイスタイルで、えーまあ、Google スタイルでもそうなんですけども、えー、リストラクチャードテキストじゃないスタイルで書いてる、ドックストリングを書いてるときの拡張機能、それからビューコードがソースコードを参照できるようにするためのものです。ちなみにこのオートドックっていうのは、の Python スクリプトをインポートして 行きますインポートするだけで何かの処理が走ってしまうようなスクリプトの場合はこのドキュメントを作るたびにその処理が走ってしまうので、えー、っと注意が必要です。まあ、お約束の if danda、n ネームなんとかかんとかって書いてあれば基本問題ないと思います。confpy、えー、を修正したら s p h i n x a p i o c というコマンドでプロジェクトフォルダ内の Python スクリプトの rst ファイルを自動生成します。 この最後のドット、これあの、よく Google とかで見つけると、こうやって書いてあるんですけど、この最後 の, のドットをコピペを忘れてうまく動かないというのがよくありますね。で、えーと、自動生成された RST ファイルがいっぱいあの、モジュールの数だけできるんですけども、その中に module.rst というファイルができていて、その中にすべてのモジュールが書いてあります。 なのでその情報をすべての親文書になる index.rst にえ与えてあげます。ここですね、モジュールズっていうふうに書いてあげます。でこの時あのインデントですね、これ縦揃えなきゃいけないんで注意をしてください。Python、えー、は普通スペース4つですけれども、スフィンクスのえインデントはスペース3つなのでお気をつけください。でこの たった、えー、6文字かな、7文字書いて保存したら、ドックスフォルダーに入って、メイク HTML、これだけでインできてしまいます。残り10分切ってますね。もうちょっと味付けしてみましょう。コンフパイの中にバージョン番号を設定するリリースという変数があります。あの、さっき適当でもいいっていう話。 ですね、今回のアプリの場合、config.py の中にバージョンっていう定数を持っていて、そこにバージョン情報が入ってますので、これを参照するように書き換えてみましょう。で、えー、っとこの conf.py がある場所よりも上のフォルダに入ってますので、そこを見に行くためにシスパスドアペンドっていうので、こういうふうに親フォルダを、えー、パスに追加する必要があります。で、それをしないと config、えー、がインポートできないので、 インポート文の上にコマンドがあるって、ちょっと気持ち悪い形になりますけども、こう書かないと読めません。あとあ、スピンクスはもう本当にいろんなテーマが用意されてます。えー、リー ド, ドゾック・ドックみたいなテーマもありますけども、えー、また私って言っちゃって、S さんは、えー、クラシックを選んだようです。はい、これが完成したリファレンスです。これがメイク一発でできるって感動じゃないですか。 アプリ名やプロジェクト名がちょっと適当なのはご勘弁ください。3日前ぐらいに作ってます。で、メインモジュールはこんな感じです。これを元の、えー、ドックストリングと比較するとこん、こう書いてたドックストリングがここに来るわけですね。で、あと、えー、さっきカタカナが嫌だって言ってたソースがこんなふうにあって、このリンクをクリックすると、えー、このメインモジュールの 全体が開かれて、その中のこの、えー、例えばログインだったらログインというところにジャンプしてくれて、ソースコードとこの説明を見比べながら、えー、読み進めていくことができてとても便利です。ここまでたどり着いた時の開放感、本当すごいです。<笑>で、関数のリファレンスもこんな感じで見やすくなります。で、ちょっと。 字が小さいですけどもネストした箇条書きが綺麗にここでもネストされていますこんな風に書けるのがいいかなというふうに思いますで、自分が書いたドックストリングが成形されて表示されるだけだったらまあソースコード読みやすくすればいいよねって話なんですけどもこんな感じの作印とかですね検索機能も自動で生成されます さて、リファレンスが完成しました。これで一件落着でしょうかそうではないですね。このリファレンスが陳腐化しないような工夫が必要です。メイク一発とはいえ、メイクしなければ当然更新もされません。そして、陳腐化されしたドキュメントは誰も読まない、意味がないものになっていってしまいます。ということで、ソースコードが更新されたら、リファレンスも更新されるような仕組みにしておく必要があります。 リファレンスを更新するタイミングをいつにするかは、まあ、プロジェクトで決めたらいいと思いますけれども、えーリ、リポジトリのマスターブランチを更新するタイミングとかがいいかなと思います。今回のブランプロジェクトでは、デブブランチっていうのがあって、そこからマスターブランチにマージする直前にリファレンスを更新するということにしています。ここで CI ツールとか使ってたらかっこよかったんですけども、残念ながら S さんとかその部署のメンバーのスキルが足りず、 えー、ci ツールはそんなにちゃんと使ってないので、えー、リリースの手順書っていうのを作ってまして、そこの中に、えー、ちゃんと Make HTML を実行することが書いてあります。ただもちろん、あの、ドックストリングがそもそも更新されなかったらお話にならないんですけども、今回やってみて分かったこととして、えー、ドックストリングが書いてあれば、他の人がこのコードをいじったときに自然にドックストリングも直したくなるようです。まあ、ああの、 なんでしょうね、プログラミングをしている人の差が的な感じで、あここ違うと思ったら直しちゃうみたいなところがあるかなと思います。ということで、リファレンスもできたし、更新の仕組みもできたから、いよいよ気になってきたリフ ァ, レンリファクタリングですねあの、冗長な処理とか気になってたところにやっと手つけられるかなというところなんですけども、い や, いやまずはテストを書きましょう。 ドックストリングを書くのは大変でしたがその過程で書く関数が何を受け取って何を返すのか正しいのかすでに頭の中に入ってます。なのでテストも実は簡単に、まあ、テストを書くこと自体は、まあ、ちゃんと頑張んなきゃいけないですけど理解がちゃんとできてるのでどうなってるのが正解どうなったらエラーになるはずっていうのをすべて分かった状態で書くということでテストも書けるようになります。 まあ、ユニットテストでも、パイテストでも、なんなら別のスクリプトでもいいから、一日も早くテストを書きましょう。ただ、ここのテストの部分は、今日はスコープ外ということになります。その後の S さんです。無事、テストも書き、気になってた冗長な処理もついに修正できました。さらに、他のメンバーも手伝ってもらって、何度か機能追加もしたそうですけれども、その都度リファレンスが更新されて、常に最新の状態を維持しているそうです。 でこのリファレンスがあれば人への引き継ぎがうまくできるなということで、えー、最近入社した後輩に引き継ごうと思ったらその後輩はまだ Python 使ったことがなくて勉強しようと思ってるんですということだったんでまずは Python を教えてるところだそうですこんなところでも PythonBootCamp のテキストが役に立ってるみたいですそしてこのつい先日 またあのドックストリングなしのコードがこれちょっと業務で今後使っていこうよみたいな話になってえ追加されたという話を聞いていますドックストリングを書く癖がみんなにつくまで S さんの戦いは続きそうですまとめです今日はドックストリングさえちゃんと書けばスフィンクスで簡単にいい感じのリファレンスを作れるという話をしました まずは処理をいじらずにリファレンスとして形にすることが大切です、まあ。ペップ8準拠とコメントの修正ぐらいでいいかなと思います。一旦仕組みができてしまえばメイク一発でいつでも最新リファレンスが出来上がります。そんなドックストリングなしのデータスクリプトを書いて い, るいらっしゃる皆さん、常にとは言わないので、 繰り返し使うことが決まったらその段階でせめてドックストリングとあとテストですねを書きましょうはい以上で発表を終わりますご清聴ありがとうございました杉山さんありがとうございましたちょうど一っ<笑>時間がありましたじゃあえっ、ー、と質問 あでも1分なんでどうしましょうかねなんか来てた質問1個お答えいただきましょうか。あのオートペップ8とブ ラ, ンク、えー、ブラックと比べた時 ど, どのようなメリデリーがあるかっていう話ですね。えー、っとブラックと何を比べたんですかねオートペップ8ですね。あああすいません。どっちも使ったことがないので。<笑><笑>えっとねブラックの方が。 えー、と こ, こだわりっていうかいろいろいじろうと思わなければ、うん、ブラックがな、うん、全部、まあ、設定できないっちゃできないのであの、うん、もう強制的に全部やってくれるっていうふうに聞いてます。なるほどですね。はい、<笑>怖くて使えない一回なんだっけな VS コードの拡張で入れてたことがあって、えー、その時にあの、えー、知らないうちに開業が入っていて。 うん、あの、ギットの差分がすごいことになっていて、あららえあの怖かったです。あ、わかりました。本<笑>当ちょうど今、ぴったんこいな<笑>時間ですね。<笑>はい、えっ、ー、と、時間になりましたので、えー、と杉山さんのトークを終了します。発表ありがとうございました。参加者はありがとうございました。ディスコードでは発表して、大きな拍手をお願いします。 質問がある方、また直接お話したい方は、ディスコードのアクザスピーカーの当チャンネルに移動してください。ア e クザスピーカーのトラックは、シャ a プバイコ y c o n j p アンダーバーさんです。スポンサーによるスペシャルブースがありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのスタンプラニーにもご参加いただけます。応募いただくと、高価景品の抽選に参加できるほか、 参加賞もご用意しておりますのでぜひご参加ください杉山さんありがとうございましたありがとうございましたあのディスコードで盛り上げてくださった皆さんどうもありがとうございました後でしっかり見させていただきます<笑>、はい